はじめまして。福島の原発避難者、木田節子です。政治家のの皆さん、福島のことを忘れていませんか経済優先の言葉に乗せられて福島を置き去りにしていませんかあなたの子供に異常が起こってもふるさとを失うことになっても原発は必要だと言うのでしょうか 被爆労働は仕方がないと思っているのでしょうか原発はいつか必ず止まります第二の福島を待つのでしょうかそれとも人間の知恵と理性で止めるのでしょうか今考えるときです北瀬子は夏原発夏被爆被災者の 支援を強く求めていきます原発難民を国会へ木田節子よろしくお願いいたします